皆さんこんにちは本日は2月9日水曜日肉の日さっき天候掲示板の気温見たら6度寒いよ<笑>寒いけどなんだかんだ一緒1ペースぐらいでバイクに乗ってる私ですで今日は茨城県に来てます今石岡市の辺りを走ってるんですけど えー、この先の笠間市っていうところに、えー、道の駅笠間っていう新しい道の駅ができたんですよ去年2021年の9月にオープンしてちょっと気になってたんですけどやっぱりねオープン当初は激混みだったみたいでオープンから半年ぐらい経ったのでもう、まあ、ちょっと落ち着いた頃かなと思って、えー、今日向かってます そうそう茨城県は栗の産地としても有名なんですね私も道の駅のこと調べてて初めて知ったんですけど栗の栽培面積と収穫量が日本一なんだってすごいよねでその道の駅笠間でも栗を使ったスイーツが名物になってるみたいで食べたいよねケーキのモンンブランとかもね 大好きなんですよちなみに私の好きなアニメのキャラクターが栗まんじゅう先輩って言うんですけどみんなわかるかなえこれ二輪ダメってこと ダメだわ2輪はダメですこっから先ダメですほんまかいなじゃあどういったらいいんでしょうか U のターンです 面白そうな道だなぁと思ってきたのにシャック<音声><音声>出雲大社って有名なところだよね<音声>ほほう ここもダメじゃねえかよチキショ。<笑>この先8000メートル。二輪 MG 多すぎやろマジで。なんていいだ。二輪専用ナビを使わないとダメかな。お、なんか鳥が出てきた。 ってて書いてある笠間稲荷神社だって出た出た看板ここかー平日だけどそこそこ車入ってるねー 用っちゅうのはないのかなあったあったあれだ<笑>やっと着いたよーよいしょ いたるところにクリアピールが<笑>台湾は通常ですおり忘れにご注意ください<音声>ただいま発見中 もう終わっちゃいましたか？全部なしあわかりました。 はマは地面ょが有名なのかなおなんかこういうひたち牛のお土産でいいねかわいいトちゃんおにいしかってみよう。 から乗ろうかなねっ何かね思ってたより普通の道の駅でしたあのー、群馬のさカババ田園プラザっていう道の駅みたいなアミューズメントパーク感を想像してたんだけど意外とね あの普通の道の駅でしたでも食事がすごく美味しくて良かったです常陸牛もめちゃくちゃジューシーで柔らかくて美味しかったしあの栗のジェラートもね美味しかったあのねモンブランが売り切れだったのが残念だったんだけどそれを打ち消すぐらい美味しかったです栗そのまんま食べてんじゃないかっていうぐらいすっごい濃厚な栗味でした なんでクリー大丈夫な人はぜひ食べてほしいね食事どころも物産館も全部各種クレジットカード電子マネーが使えたんですごい便利でしたで自分は結構カード派で、ね、現金は最小限しか持たないタイプなのであの個人的にはすごくポイント高いなと思いましたで今日は平日水曜日だったんですけど お昼過ぎぐらい着で食事も待つことなく、あのー、全部スムーズだったんで、うんまあ、ちょっとね土日は分かんないけど、ね、平日来る分にはすごく落ち着いてて、ね、休憩しやすいんじゃないかなと思いますということでまとめると道の駅かつのはご飯が美味しい、ね、個人的に一番良かったのはあそこかな、うんね、なんで皆さんぜひご飯と スイーツを食べに行ってみてください帰ったらさっき買った梅酒でも飲みながら今日の映像をチェックしようかなと思いますそれではあとはこの辺でまたねー